さんとともにやってまいりました。千葉の鏡通とわきあいあい真実一路、また盛り上げてまいります。皆様お年越しおの頃病よろしくお願いします。 最高